ア EJ です。 ハワイでイイベントトとコーーディネートをしておりますハワイ好きや旅好きの皆さんハワイの情報ってどこで集めたらいいか迷いますよね突然ですが ANA 機内誌「翼の国4月号」デジタル版アプリのハワイ特集のコーディネートをやらせていただきましたコーデと写真執筆をやっておりますこれ日本のみんながまたハワイに気軽に行けますようにって祈るような思いでやらせてもらいましたフラもレイメイキングもパレオもポイもルアウも夏休み以降親子やお友達で一緒に楽しめるそんなところを厳選しておりまして いい感じのセークションになったと思っていますしきれいな写真もいっぱい撮れたと思っておりますよかったら是非特集記事読んでみてもらいたいなと思っております記事は ANA のオフィシャルサイトからのダウンロードも可能で来月でもその先でもずっと見ることができますチャンネルの概要欄に URL を貼っておきますのでチャンネル登録しつつハワイに行く時の情報になったらなって思っております以上でしたまはろです